あれ、パブロってあっち向いてこっち向いて、片目だけできるんかな。なんかパブロは、もうずーっとこうやって追いかけたんで。<笑>あんまり、片目だけ見たことないです。そうやな、はい、あれ、ずっと首と一緒に。そうやな、落とせて。 黒いもちゃん<笑>すごいな両目でばっちり見るな黒いもちゃん<笑>すごいな両目でばっちり見るなほんまやじゃあね 正面の顔。はい見てね。まだまだ。はい。これ終わったらさ、ここが2つに分てます。はい。あ、じっとしてるからなんかありゃな。カブロをずっと追いかけてくるからさ、こうやって動いたら、スキャンシカメラのように。<笑>そうそう。偉いな。笑ってる笑ってる笑わんでいいよ。<笑>まだまだ。<笑>どうぞみたいな。<笑>はい。 あ、てたたちちちょっと見たっと見なな、な<笑>なさんんッカも勝手にしすゃゃ黒いもちゃん<笑>すごいご両目でる性格が出てな。<笑> ちょっと見た。上<笑>だけ。上だけ。偉い。偉いなま。まだ、まだ。見えてる簡単。カメラ。見<笑>え<い>た。こっち見た。こっち見た。<笑>あっち見た<笑>両方見えたか、忙しいな。でも、目はあれやもんな、両方一緒に動くんから片方だけあっち向いて、こっち向いて、せえん。ね。 すするかするかんんんじゃないですか、ね、今後ろが3。<笑><笑><笑><笑> まだ片めだけあっち向いてこっち向いてって普段からやってる普段からやってもら う, う、まあ、普段もやってるしな、はい、<タッ><タッ>あれパブロってあっち向いてこっち向いて片めだけできるのか な, なんかパブロは もうずっとこうやって置いてげた<笑>あんまり固めだけ見たことないですそうやんな、はい、あれ？ずっと首と一緒にそうやんなおっとせってまずどうなんや正確なのですかねいや物理的に可能なんかどうかはなんかわかれへん